ドアが開きます。ご注意ください。ーダー開きます。ご注意ください。Oh, no, no, no, no.